ステップ3、プロトコル。プロトコル。これがステップ3。Let's see how the protocol works. じゃあ、アラスと o ブにはいくつかの、の、漁師もつれを作りますね。アラスと o ブの間には。それが、まあ、何かの、の装置がそれを作って、アラスと o ブにシェアしているんですが、その装置は、アラスが作った装置でも使えるんですね。で、その後は、まあ、アラスとボブはと、クラシカルのチャンネルだけ で, ではとデータを交換しますが。 で、これが、さっきの CHSH 不等式に説明した通りには、これが2つの規定を使ってたんですが、このプロトコルとしては、ア c スとボブは3つずつ使いますね。で、これが A1、A2、A3 と呼びましょう。で、A1 と A2 は、これが X と Z の規定。それがアラスがさっきの使ってた規定なんですが、この A3 は、っとそれの間、 斜め に, に, になってるななんですかそうすると、それがと別 の, の, 方, 法別の法方法になります。別の使い方になります。で、ー o b は3つ の, の規定を選んで、それが B1、B2、B3 なんですが、B2 と B3 は、さっきの CHSH、不等式を計算するためには、それが一緒になります。 ですが、B1 は Z, Z の規定になってで、これが別の手法に使いますね。そうすると、Alice が、まあ、その A1、A2、A3 の中にはランダムに選んで、Bob も同様に B1、B2、B3 に,、ね、に選んで、Alice が A1 選んで、Bob B1 に選んで、あるいは A3 と B3 になっている場合には、これがランダムになっているんですが、まあ これが、Alice が3つの規定があって、ボブの3つ規定になって、それが、もちろんそれが9つの組み合わせがあるんですけれども、それの9 つ, 9つの中には、この2つの手法としては、2つの規定を選んだ場合には、これが、鍵生成ができます。 そうすると、まあ、これが連続での例 と, と見てみましょう。これが、まあ、8個の、の、の、の、漁師もつれを使って、アラスとボブを着て選んで、それが、えっと、や、測定したと見てみましょう。例えば、これが、アラスが、が、A1、B2、アラスが A1 選んで、ボブは B2 選んで、それが、えっと、そして、えっと、2回目が、がアラスが A3 選んで、ボブが B3 選んで、 そして3回目は A1B1 になると、これがまあ、その8回の続きには3回は合っている規定なんで、それが秘密の鍵を作ることにはできるんですね。そうすると、それが2つの規定の選択肢なんですが、他の4つが A1B3、A1B2、A1 B2 A2B2、A2B3 にすると、これが CHSH の不等式には、それが計算できます。こういう数式になるんですが、そうする と, と、計算を連続にやっていると、S が2以下だったら、これが交点の結果になって、アラスとボブの間には両親も連れが持っていると証明にならないんですね。 ですが、えっと、S は2以上になる場合には、それが、えっと、量子も連れはちゃんとできているとの証明になって、それが、えっと、プロトコルが続きます。で、それが、まあ、完璧な場合なんですが、ノイズにはなることがあるでしょう。これが、本当は世界、本当の世界、実世界には、えっと、アラスとボブは、まあ、 見ている鍵を作れるんですが、それが完璧な鍵にならない場合には、エラーがかけられている場合にはなる可能性がありますが、それが、イーブのせいか、ノイズのせいかか、それがどっちかはアラスとボブを判断しなければなりません。で、これが、その判断が間違っている場合には、それがセキュリティのリスクになる可能性がありますね。で、そうするとどうなるんでしょうかね。まあ、 こういう場合にすると、ある意味で、まあ、その Information Reconciliation、インフォメーション・レ c ンシリエーションで、それが、まずはそれが、エラーになっている場合には、それが、がえっ、ー、と、直してみてみましょう。それが、とエロー・コレクションかけて、かけたりとかにする場合もある、ありますが、そうすると、とそれが、持っている鍵を一緒になります。ですが、それが、その後は、次のステップが、プライ y シー・アンプリフィケーション、それ、人匿性、 増強なんですが、そうすると、それが、持っている鍵は短くなるんですが、強くなります。で、それがセキュリティの場合には、もっと強くなると思うんですが、どうなるんでしょう。BB84 は強いか、E91 が強いか、まあこれ、この視点からちょっと比較してみましょう。じゃあ、まずは鍵の生成のときなんですが、BB84 の場合だったら、 アラスのつ が, がそのランダムビットストリングを作って、それがアラスの仕事なんですが、それが規定ももう、えら、になりますね。で、もしイーヴはその規定 が, が分かる技術があれば、イーヴは何か特別なことがあって、それがアラス の, の選んでる手法を真似できるかか、あるいは直接はははは、あの、望むこともできるかか、それがそれ、それができると、 i c スの作っている鍵が漏れる可能性があるでしょう。ですが E91 の場合だったら鍵は i c スとボブ2人とも9ビットを測定するときだけはそのビットが鍵になりますね。そうするとこれが、えっと、キーが unconditionally secure になるかもしれないんですね。完璧には安全になると考えても結構。 で考えてもいいかなと思いますよね。これが、エンタイングルメントが、セキュリティのためには、このリオシモツれは重要ですというのはあの考えてもいいと思います。じゃ あ, ちあ、ちょっと例を3つ見せたいんだと思いますけれども、例えばこの場合には、この実験 が, がかなり周到でやってた。 実験なんですが、これが、えっと、CHSH violation が、これまあ、えっと、ファイバーじゃなくて、これが望遠鏡を使って、その間 に, には格子 を, を、えっと、シェアしてたんですが、それが格子、えっと、の変更を使ってたんで、でもうそれが SPDC の手法で作った格子、えっと、なんですが、そ, そしたら、これを証明した。 結果はこういうふうになります。S=2.501。これがかなり2より高いので、これが本当にリオシム・ッツレ、リオシン・ンタイングルム作ったとの証明になります。これを作ったは、これがオーストリアのとヴィエナのグループ作ってたんですね。ウィンのグループ。そしてもう一つの実験としては、これが単一の格子を使 っ, て使ってたんじゃなくて、これは エンタングルメントを使って、これがファイバーの上でやってた実験なんですが、これがまあ404キロのファイバーを使ってたんですが、それがまあラブ内にそれぐるぐる巻いてた、巻いてたスプールでファイバーを使ってたんですが、そうすると、だいたいこれのビットレー ト, レートが、これの鍵のビッツ・プル・セカンドになったのはそれが まあ、14のマイナス4乗。まあ、3の10のマイナス4乗になってたんですか。こう す, そうすると、それが、あんまりうもう、えっと、訂正してないし、あとは、えっと、非特性の増強にも、にもしてない場合なんですが、そうすると、それ が, が、えっと、レートは下がると思いますね。でも、これが素晴らしい実験。あとは、 中国の作ってた衛星は、それ今、地球を軌道中 な, なんですが、それが、えっと、軌道は確か 600km だと思うんですが、そうすると、2つ の, の地球 に, にあるステーション に, に, には、格子 を, を、えっと、発射してるんですが、そうすると、それが離れてる基地局ではそれ が, が1 2 0 0 キロメートルぐらいに離れているところには、その間 に, にはそれが、えー、と CHSH violation ができた。CHSH 不等式 が, ができたで。それも素晴らしい実験ですね。これが、本当 の, あのファイバーを、えー、と直接その1100キロを使っていれば、それの正しく えっと、転送できる更新の、の、確率すごく低いので、この衛星に使ってた場合には、これが、どのぐらいでしょう ?100 億倍ぐらい効率がいいと、と、と、と、言われてますね。